はど う, ていいのですうご日 の, ててのライブです リビングルームのライトでございます方で、ね、めちゃめちゃきれいだったんだけど、で、一年これしたんだけど、こんなに組み立てるの大変だと思ってなくて、<笑>説明してみなかった。 だから私たちが悪いんですけどでもね、この黒ね皆さんにも伝えたい<笑>でもね、この照明とても綺麗なんであと皆さんにお見せします今見せましょうか<笑>こちらです超級可愛いの燈可愛いよね可愛い。このさ、丸な感じが四方八方にいってるのがすごい可愛くてねもう一目惚れしました今、ルーちゃんが電気消しましたんでまたつけてみます つけますよおうわーういやーなんかね高級感が出るねこちらの色はちょっとレトウの感じで電球の方は白に見えるんですけど実際はちょっと黄色っぽいで可愛いです那接下来我們開箱第二個燈給大家看開箱開箱楽しみだ今回はちゃんと説明書読まないとよっしゃよっしゃ開箱開箱お今回はちゃんと あるよすごい電球めちゃくちゃ入ってるよおおすごい小さい方なんだねこれはでこれはルーちゃんがセレクトしたやつなんですよなので今回ルーちゃんのセンスが皆さんに見られるのねえやめてフフ<笑><笑><笑><笑>い すごいね一つ一つ梱包されてるよこれだけだとね、何これってなっちゃうねそううわ<笑>めっちゃ綺麗すごいはっきり映ってるよわー、我跟文丹イェーイェーすごい綺麗ここ電球出るねそうだねこれあと、この長さ調整が難しそうだなってちょっと思あそうだよね 我决定这次一定要好好看说明书上次拍的那个影片真的是一团乱我们真是从第一步就做错做到最后一步然后后来才发现明明就有说明书超好笑的<笑><笑><笑><笑> so, 我がさ店員さんに聞いたのが地震が起きた時すごい音鳴りませんみたいなそしたら啊長差変えれば 大丈夫ですよって言われたんでね。<笑>あ、確かにその話した。そうそうそう。もう文当先量一下、我们的客厅有多高。ご飯食べるときにここぐらいだったらいいかな。じゃあそれぐらいの長さでだいたい揃えてつけてみようか。すごいね、かっこいい風じゃ。ん<笑> 它是一个频道的人、ね、我们两个现在看個官网的灯怎么裝我们现在是最原始完全没有设计的话呢是这样子像一大堆玻璃球大家可以自由调整长度变成的样子那我们两个决定跟官网一样就用成这样。这样有文章下生有文章下面有文章下面有文章下面有文章下 楽しみだね。ね、作るのめっちゃ楽しみ。こいつを。逆にこれもうちょっと上の方がいいかも。こうする。ピエがね、やっぱり。どうしたよ。いい感じに出来上がってる。完成啦。完成。<笑>電気つけてみよう。苦労したかいがあるかな。<笑>電気つけてみます。行くぞー。 すごい。めちゃめちゃ高級感。わあ、すごいね。これダイニングテーブルが食うときにもうちょっと上がってみかもね。それを見ながら調整しよう。うん、めちゃめちゃ綺麗だね。綺麗だよこれ。見て、後ろの壁に映すの綺麗。本当だ。光がすごい綺麗だ。わあ、綺麗だけどあそこの電球、ルーちゃん片付けて。<笑>ちょっと待って。わあ、綺麗だね。 すごい高級感がある家になった我が文章イエー イ, イ, エーイ<笑>完成しましたよ完成しましたえ、これでエンディング撮ろういいねいやね、今回もちょっとね順序を間違えてしまったところがあったんですけどなんか説明書を読んでも間違いますね<笑> ま, あまあ、結果的にはね綺麗に完成しましたんで最高ですなんか私の顔を映さない あなたあの映画泥棒になってるよなおみなさんなったんじゃなえる だって今実際テレビの方がテレビコードに出てるんですよなんでねそこはちょっと残念かなと思うんですけどまあそれもね随時来る予定なので皆さんに来たら紹介できるかなと思いますでもね大変だけどやっぱりこんなにきれいだと見ると癒されます<笑>ねえんかね頑張ってきたらいいかいがあるなみたいなでもうントつかんでましたね<笑>今から美味しいものを食べに行きたいと思います 寿寿司だー寿司だに行きます<笑>あとこの後ろの壁大好きですここはルーちゃんのこだわりポイントですこの壁によってすごく部屋全体的に広く見えるんですよあの反射するので最初ねちょっとエコカラットっていう玄関とか外壁とかによく使われる材料があるんですけどそれだとね反射しないんですよで今回のこのタイルはねめちゃめちゃ反射するんで部屋も広く見えますし 電気をつけるとね、跳ね返ってね、すごいね、部屋全体が明るく見えて、すごくいいんですよ。すごで奮闘しました。は<笑>い<笑>、谢谢大家今日は今日は、このような感じで、私たちの可愛い家具就会慢慢出現し的影響面今日は一大家多多指教那我ん、就は下の影再で、バイバイバイバイバイバイこれ、これ、マジ、二人でも厳しいぞ。あ、どのぐらい あとちょっと、これきつい。うわーオッケーオッケーオッケー。あとラスト1つ。ラスト1ラスト1ラスト1ラスト1個。はい。これ。はい。ルーちゃんにもあと身長があと10センチ食いれば。私低いかな。これ。ごめん。きついね。えー、これライトついたらどうなるかな気になる。ーああ完成だ。完成だ。完成だ。けでよ。うん。 お, っそう お, おしゃあの動画撮ってない時。過去一疲れた君と 変わらない歌を歌おうたとえ夜が明けようとしても